では、コンピューターとデジタル情報の話をします。えー、皆様はデジタルとアナログという用語を聞いたことがあると思いますけれども、えー、一番身近なのはデジタル時計、文、え、字、ー、で表示された時計とアナログ時計といった場合は針が動く時計のことね。また、体重計も、えー、デジタル式とアナログまあアナログ式は針が動くやつもありますね。では、デジタルとアナログの区別は何でしょう 上の例から行くと、数字と範囲の違 い, ていくということになるそうですが、もっと一般的に言えば、デジタルというのは、値が有限個の決まった値のどれか一つという形で表されるもの。アナログは、値が連続的に変化しいるもの。と言います。例えば、デジタル体重計は、えー、まぁ、〇〇〇点〇 kg と表示窓がついていますね。ということは、えー、これの全部どれから9までの数字が入るわけですから、 表示できる体重は全部で1万通りしかありません、えー。そのうちの1つが表示される。だから、そういう意味では制約があるんですが、その代わりパッと見たらすぐ分かるというメリットもある。えー、つまり、数値で表したものというのは全てがデジタルな。で、コンピューターが扱う情報も全てデジタルです。でデジタルな情報の最小単位は、ある、ないのどちらか、はい、いいえのどちらか、まあ、有限個の場合ですからね。 そうすると、一番簡単に言うと、0、1のどちらかというふうに考えられます。そこでこれを全部0と1のどちらかで代表されて、これをビットと呼びます。ビットというのは、えーまあ、バイナリーディジット、二進法の一桁という意味もありますし、英語ではちょびっとだけ、少しだけという意味もあります。そして、すべてのデータの情報は、この0と1をたくさん並べるだけで表現可能です。 例えば、えー、現在の天気を雨が降っていない、雨が降っているの二通りの場合に分けたとすると、えー、その情報を例えば、えー、次のように1ビットの情報として表すことができます。0、えー、だと雨が降っていない、1点だと雨が降っている、えー。1ビットというのはデジタル情報の最小単位ですけれども、えー、複数のビットを並べたビット列とすることで、もっと多くの情報を表現できます。例えば、雨が降っている内では大まかすぎるので、 もっと詳しく、晴れと曇りと雨と雪のどれかが知りたいとします。そうすると、そのためには、例えば、えー、2ビットを用いれば、えー、00は晴れ、01曇り、10は雨、11は雪、みたいに4通りの場合が表現できるわけです。このように、えー、ビットレットの長さを1増やすと、現れる場合の数は2倍になります。ですから、一般に N ビットのビットレッドでは、 2の N 乗通りの場合を表すことができます。そして、デンタル情報というのは、いく通りかの場合のうちのどれかという情報なので、す、ま、べ、あ、てのデンタル情報は、必要なだけの長さを決めることによって、そのビット率で表すことができるわけです。そして、コンピューターというのは、平たく言えば、ビット率を蓄積したり、転送したり、加工したりするため の, の装置です。そして、その機能によって、 あらゆるデジタル情報を取り扱うことができます、えー、さらにこれから見ていくんですけれども、えー、そのあらゆる様々な資料を人間の階段なしに自動的に処理することができます